スマホだけでなく車も火を吹くんですね。さすが火の国です。どうも、政治いろいろの学部です。韓国製といえば、一昔前は安かろう悪かろうの代名詞でした。最近ではパクリ技術でサムスン LG が日本メーカーを出し抜いて世界シェアを伸ばしてきましたが、 そろそろ技術的な限界に来ているようですサムスンの携帯タブレットが爆発するのは有名ですが gm の電気自動車ボルト韓国 lg 製バッテリーの不具合で火災の恐れがあるとして大規模リコールを発表しましたレコードチャイナが gm の電気自動車搭載の lg 電子製バッテリーのリコールに関する朝鮮日報の記事を紹介しています レコードチャイナの記事を引用しますアメリカゼネラルモーターズは火災が相次いだ電気自動車ボルト e v 約7万台について事実上全面リコール回収無償修理を決定したボルト e v は韓国 LG 電子製のバッテリーを搭載しているリコール費用の負担は避けられないとみられ韓国紙は LG 電子が緊張と伝えた 朝鮮日報によると当初 GM は2017から19年の生産分約6万9000台についてのみバッテリーモジュールの部品を交換するリコールを実施してきたが今回対象を直近の生産分まで拡大した VoltEV は LG エナジーソリューションが生産したバッテリーセルを LG 電子がモジュール化したバッテリーを搭載している韓国など 国米以外の市場で販売された Volt EV のリコールも段階的に進めば対象車両は15万台を超える見通しだ。アメリカ CNBC はバッテリーモジュールの交換にかかる費用は当初の8億ドル約878億円から最大18億ドルまで増える見通しだと報じた。それに伴う LG の追加損失も避けられない見込みだ。 17年から北米で Volt EV の火災が少なくとも3件起き、GM は昨年11月に最初のリコールに踏み切った。GM は当時バッテリー管理ソフトウェアをアップデートし、充電率を 90% に制限した。正確な火災原因を特定するまで火災の再発を防ぐための当面の措置だった。正確な火災原因は GM と LG が合同で調査している。ラグパークス GM 副社長、グローバル製品開発担当は、消費者の安全に焦点を合わせ、すべての決定を下したと説明した。原因究明に先立ち、先手でリコールを決定した格好だ。韓国 GM 関係者は、アメリカ本社がリコールを決定した以上、 韓国でも手続きに沿って近くリコールを開始する見通しだと話した。ロイター通信によると GM は NG 側からリコール費用の賠償に関する約束を取り付ける方針。費用の分担率はまだ決まっていないが GM は損害を丸抱えはしない構えだ。GM が今年7月にバッテリーモジュールの交換を決めた際にはリコール費用8億ドルを勘案し、 LG 電子が2346億ウォン、約219億円。LG エナジーソリューションが910億ウォンのリコール引き当て金を4から6月期の業績に反映させた。LG 側は顧客企業とともにリコール措置が円滑に取られるよう積極的に協力していく。原因調査の結果が出れば、企業負担率と引き当て金の額が決まるとした。 GM がバッテリーの欠陥を追求した場合、LG 側の分担金の割合が高まる可能性も少なくない。EV 業界関係者は、現在は完成車メーカーがバッテリーメーカーの責任を追及した場合、たとえ不服でも賠償責任を逃れるのは難しい。バッテリーの完成度を高めることが鍵になると語った。とのことです。 実は GM の Volt EV のリコールはこれで3回目です。過去2回はバッテリーを制御するソフトウェアの不具合を疑い対策を取りましたが、2回目のソフトウェアの対策を4月末に打ち出したにもかかわらず、そのわずか2日後に再び火災が発生。今回、ついに LG 製バッテリーそのものが火災の原因であると突き止めました。これまでも LG は 表向きは不具合の原因究明に協力する姿勢を見せてきたそうですが、内心ではビクビクしながら虚偽の報告でもしてタブ品メーカーのせいにしてきたのでしょう。そんないい加減な姿勢で高機能部品の不具合が解消されるわけもなく、今回ついに GM に火災の原因を特定されてしまいました。GM が公表した調査結果によると、バッテリーの陽極タブの破れや曲がったセパレーターなどの バッテリーセルの不具合が見つかったとのことです。性能不具合や設計不具合ではなく、LG 化学のずさんな製造不具合が原因でした。通常、自動車のリコールでは部品メーカーが表立って名指しされることはなく、サプライチェーンの頂点である自動車メーカーが責任追及の矢面に立ちます。近年、自動車メーカーが名指しで部品メーカーの責任を追及したのは、 エアバッグの大規模リコールを引き起こした高田のケースくらいです。高田はその後、経営破綻へ追い込まれました。今回の LG 化学が火災の原因であることの名付けの告発は、そのくらいの GM の怒り苛立ちを感じます。記事中に、EV 業界関係者は、現在は完成車メーカーがバッテリーメーカーの責任を追求した場合、たとえ不服でも賠償責任を逃れるのは難しい。 バッテリーの完成度を高めることがカギになると語ったとのことですが、本当にこの関係者は事の重大さを理解しているのでしょうか ?GM がリコールとしてアメリカの運輸当局に LG 化学の製造不具合として証拠付きで報告を挙げているのです。それでも、たとえ不服でも、と、そんな単語とを挟む余地があるとでも言うのでしょうか自動車は家電やスマホと違って不具合の発生が 重重大な事故にががりからず製造責任が重く問われますこれだけの不具合を起こしておいて、しかも誤魔化しようのない証拠も突きつけられているという事態を理解できていないのでしょうか。パクリ技術で日本メーカーを出し抜いてきた韓国メーカーですが、安かろう悪かろうは未だ健在です。サボる、誤魔化す、嘘をつく。本質が変わらないまま、闇雲に事業を拡大しても信頼性が追いついていません。 顧客企業とともにリコール措置が円滑に取られるよう積極的に協力していくと LG 科学は声明を出していますが現実はそんなに生優しいものではないです GM は今回のリコールでボルト EV を無期限の販売停止という異例の措置をとっています LG 科学の製造不具合で GM は北米で販売する EV がなくなってしまい販売を伸ばしているテスラや EV に続々と参入してきている欧州、中国メーカーに対抗する駒がなくなってしまいました。自動車メーカーとして、このご時世に EV がラインナップにないというのは、販売戦略に大きな影響があるでしょう。また、電気自動車において、バッテリーといえば、ガソリン車でいうエンジンのような性能を決定する基幹技術です。バッテリーでの度スタる不具合は、今後の開発戦略にも大きな支障が出るはずです。 2021年4月に LG 科学と GM は2023年に大規模なバッテリー工場をテネシー州に建設すると発表したばかりです。今回のリコールで LG 科学の技術レベルにケチがついた以上、今後、協業の計画に見直しがあるかもしれません。LG 科学の営業利益の4割を e v 用バッテリーが占めています。LG はかつてスマホに早期参入しましたが、 ファーウェイ、シャオミーなどの中国メーカーとの安売り競争に敗れ、ここ数年 EVO バッテリーに経営資源を全振りしてきました。リスクを顧みず、顧客への供給、販売責任を軽んじ、見切り発車で投資に踏み切り、品質に欠陥があるものを製造し、納入してきた韓国メーカー。かつての安かろう悪かろう戦略が中国メーカーにまくられてしまい、品質信頼性が求められる 高付加製品にうかつぎ手を出してきましたが、早くも技術的な限界を迎えたようです。ここ十数年、韓国勢に荷入りを飲まされてきた日本メーカーからするといい迷惑ですが、結局はものづくりは匠の精神がものを言うことではないでしょうか。今回のリコールで LG 価学の株価は 10% 以上暴落しました。GM の株価は 3% の下落にとどまっていますが、 韓国 GM での度重なるストライキに、壁液として韓国からの撤退を示唆していた GM としては、韓国メーカーとの協業にほとほと嫌気がさしていることでしょう。やはり韓国には、助けない、教えない、関わらない、悲観三原則が鉄則ですね。間違っても日本の行動を韓国メーカー製バッテリー搭載の車が走らないように、日本のメーカーには一層の奮起をお願いしたいところです。